違うじゃねえかこれうわ違うね気を入ってたからつかなかったのかこれ取れた you <laughs>